皆さんこんにちは。ST マイクロエレクトロニクスの木村です。ST は機器の停止期間やメンテナンスコストの最小化に向け、組み込み AI による状態モニタリングや予知保全のアプリケーションを提案しています。このビデオでは状態モニタリングアプリケーションのデモについて解説していきます。組み込み AI による状態モニタリングや予知保全についてご興味のある方はぜひご覧ください。 では早速始めていきましょう。これは機械学習ソリューションによるファンの異常検出デモです。このデモでは PC と開発ボードが UART で接続されていてこれを経由して実行コマンドを入力するという形になっています。ファンが静止している場合異常がないので PC 上のターミナルには何のメッセージも現れません。静止状態のファンをタップすると ターミナル上にアノマリー、つまり異常であるというメッセージが現れ、異常検出されたことがわかります。次にファンを動かします。振動レベルは高いんですけれども、正常稼働状態なので、ターミナルにはメッセージは現れません。でこれをタップするとファンの動作に異常が検出されるので、即座に異常検出アラートが挙げられているということがわかると思います。このファンの動きを再度止めてもアノマリーのメッセージというのは現れないんですけれども、タップするとやはり、 メッセージが現れる。ということで、ファンの静止と正常稼働をですね、正常モードと定義しているということが分かると思います。ここから一度学習済みのアルゴリズムを消去し、再度学習するプロセスを紹介します。このデモは、組み込み AI として NanoEdgeAI という機械学習ソリューションを使用しています。これによりですね、組み込みデバイス上で学習をさせるということが可能になります。 pc からのコマンドにより学習データ数、ここでは60をセットして続いてあの静止状態の学習をスタートさせます。次に正常稼働状態、つまりファンが回っている状態の学習をスタートさせます。はい、これで学習が完了しました。これをさらにですね、推論モードに切り替えると 今コマンドを送信していますはい、これで推論モードに切り替わりましたこれで組み込み AI による状態監視がまたスタートしますはい、でこれで学習したデータを元にですねファンの正常状態と異常状態っていうのを検出できるようになりますタップされた時は異常それ以外の状態は正常というふうに検出できるようになっているのがお分かりいただけるかと思いますこのようにですね 簡単に組み込みデバイス上で機械学習アルゴリズムを学習させるということが可能なソリューションになってますいかがでしたでしょうかこのように ST の組み込み、AI、エコシステムを使うと予知保全や状態モニタリングのアプリケーションを簡単に実現することができますさらに詳しい情報は ST の汎用マイコンマイクロプロセッサーサイトにございますのでぜひご覧くださいありがとうございました